異常値は危険のサイン指揮官として体調管理は重要無自覚は致命的危険この検査は重要任務と考えるべき精密検査を 悪性か良性かの情報は大事そうしてみんなも心配している指揮官とはそういうもの 店長は人当たりがいい指揮官のイメージが薄い私たちの手本であることを意識してほしい店長の一挙一動が私たちの指揮に影響し選局を左右する反省までしなくていい自覚して私たちが生き残るためにも検査が始まるじゃあ また後で。 店長、ここは危険一緒に逃げる早くいいから黙って走って舌を噛むあいつらは私が始末する まだ来るる店長もう少し走れる頑張ってここは道幅が狭いもっと広い通りへ行かないと追い詰められる店長も武器を持ってるはず通りに出たら援護して。 ももたもたしてるると殺される今は考えないで余計なことを考えない今はとにかく走る。